何か功績を残すような人物だったのでしょうか。どうも政治いろいろの学部です。悪いことはすべて人のせいというのは。韓国人の特徴の一つと言われていますが。日本にもそういう人が少なからず存在しているみたいですね。 元文部科学事務次官の前川喜平氏が何やら吠えている模様です。デイリースポーツの記事を引用します。元文部科学事務次官の前川喜平氏が31日、ツイッターを新規投稿。立憲民主党の前副代表の辻元清美氏がこの日、YouTube の生配信で今夏の 参議院議員選挙への立候補を明言したことについて、こんな良い政治家をなぜ選挙で落とすのか、あえて言う、有権者がアホなんや、と強烈に指示した。辻元氏は昨週の衆院総選挙で大阪10区から出馬したが落選していた。この日の配信では、新たなスタートを切らせていただきたい。 やっぱり黙ってられへんねんと心情を吐露していた。前川氏は、前川喜平受右傾化を深く憂慮する一市民という名義でツイッターを行っている。とのことです。辻本清美氏は2021年10月に行われた衆議院選挙で、日本維新の会の新人、池下氏に敗れ落選。 比例復活もできず議員の地位を失っていますその辻元氏、衆議院から参議院に倶り替えして、今夏の参院選比例選に立候補する意向を正式に表明した模様ですね。せめて次回の衆議院選挙まで待つというのであれば、まあ理解はできるのかもしれませんが、一年も待たずに今度は参院に倶り替えして、 しかも比例で出るとは、辻元氏が何を言おうとはっきり言って、やっぱり議員という仕事は美味しいんだなという感想しか出ません。この人は有権者のために働くという気持ちなどさらさらなく、ただひたすら自分が議員でいるためだけに生きている人なのでしょう。こういう政治家ならぬ政治家をとことん排除していかないと、 日本の未来は暗くなる一方ではないかと浮いてしまいます。先の衆議院選挙で落選したというのは、あなたは国会には不要だという民意を突きつけられた結果なのです。その結果を真摯に受け止めることもなく、拙奏もなく参院選出馬表明とは呆れてものも言えません。この拙奏のなさ、恥知らずさは、 どこかの国の人にも似ているとも見えてしまいます。この恥知らずな辻元氏を、こんな良い政治家と言っているのが前川喜平氏です。良い政治家と言っていますが、辻元氏って何か功績残しているんでしたっけ辻元清美、功績で検索しても何も出てこないんですよね。それどころか、この人は関西ナモコン事件をはじめ、 本当なのかどうかわかりませんが、よからぬ噂がたくさんあるんですよね。実際のところはどうなのかわかりませんが、やはり、木のないところに煙は立たずの例え通り、何かしらあるのではと思ってしまうのは自然なことでしょう。しかも、辻元氏がこういった疑惑に真摯に向き合って、自らの口で回答したという記憶が少なくとも私にはありません。 こういったことが重なったからこそ、有権者は辻元氏を良い政治家とは見ず、落選という結果を突きつけたわけです。辻元氏が議員の地位を失ったのは、いわば民意の結晶なわけです。この民意を全く無視し、一年も経たずに切相もなく参位に倶いするのが良い政治家とは、誤解を恐れずあえて言えば、 辻本清美氏は良い政治家などではなく、ただの自分のことしか考えていない政治家です。民意と真摯に向き合おうとしない辻本氏も相当有権者を馬鹿にしていますが、前川喜平氏はその上を行きますね。有権者がアホなんやって言い切っていますからね。自分の考えが受け入れられないとき、こうやって 理解してくれない相手が悪いという人は一定数います。こういう人の特徴として、自分を客観的に見ることができない。悪いことは全て人のせい。自分は決して悪くないというのがあります。平たく言えば、反省することができないということです。前川喜平氏が一躍有名になったのは、まだ文部科学省在職中に、 新宿歌舞伎町の出会い系バーに足しげく通っていたというニュースからです。当時、前川氏は女性の貧困についての実地調査と言い訳していましたが、後になって調査という言葉は適切ではなかったかもしれないとも述べています。真相はわかりませんが、まあ、貧困女性の調査をするのであれば、別に出会い系バーである必要性は全くありませんからね。 前川氏の釈明は限りなくうさんくさいと言わざるを得ないでしょう。しかも前川氏は文部科学省の職員です。文部科学省といえば日本の教育を司る省庁です。そこの職員として理科に冠を正さずという言葉を理解していれば DIK バーなどには寄りつかないのが普通でしょう。ちなみに前川氏は 事事務務務方のトップでももある事務次官も務めています前川氏は全く気がついていないみたいですが、日本の有権者は大半が日本の教育を受けて育っています。一部、教育の過程を終えてから帰化されている方もいらっしゃるでしょうから、100% ではないでしょうが。つまり、前川氏がアホと言っている有権者とは、前川氏が事務方トップを務めていた、 文部科学省の教育要項による教育を受けてきた人がほとんどであり、それは鳥も直さず自分の無能さをさらけ出しているだけなのです。こんな単純な理屈も理解できない人物、それが前川喜平という人物なのです。アホは有権者ではなく前川氏自身なのではないでしょうか。こういう人物を トップに据えていた文部科学省の罪は万死に値すると思うのは私だけでしょうか。教育はその国の根幹を司るものの一つです。間違った教育をすればどういうことになってしまうか、お隣の国を見れば一目瞭然でしょう。史実や現実をしっかりと受け止めることができないと、どういう国家を作り出してしまうのか、良いお手本が すぐ隣にあるのですから。有史以来、日本人という人種は、教育というものに非常に熱心でした。戦国時代に日本を訪れた宣教師が愕然とし、明治という奇跡のような国家を作り出したのも、教育の賜物と言っても過言ではありません。戦後、GHQ によるウォーギールトインフォメーションプログラムによって、 徹底的に破壊されてしまったとはいえ、それでも日本人の教育のポテンシャルは世界各国と比べても決して低くはありません。日本という国がこの先も存在していくために人材は欠かせないものであり、教育はその根幹です。文部科学省の面々は猛想してもらい、このような人物を生み出さないような教育を心がけてほしいものですね。